フェです、はい、えー、11月会いましたけど皆さん何してるんですかまあ一応僕はねもう動画編集とかゲーム付けの毎日なんですけどもうあと2ヶ月もないんですよね1年終わるのは<笑>当に恐ろしいね1年終わるの マジで今年あっという間やったなぁって一番思いますね去年に引き続き一番あまあ年終わるの早いかなと思いますけどマジで終わんの早くね し ま, したけどまああと少しで終わりなんですけどね皆さん何かやり残したことないですかね僕は特にないですけどまあ今年今5月ぐらいに500人登録しいったことぐらいしかまあ喜びないんですけどはいいやもう今年もあと少しで終わりやな11月皆さん何してますか 特にあんんま行事ないと思うんだよ11月って特に、うん、だけどまあでもな何があるかな11月って何がある、まあ、雪降り始めるぐらいじゃないですか特にねもう本格的に寒くなってねっ なんですよ<笑>本当に な, なんでかねまとっていうとねまあ暑いのがあんま好きじゃないっていう感じっすかねはい。まあ普通に 水とか、お茶とかもね、全部冷たいものだから。あと、コーヒーも特に。あ と, と、コーヒーが一番あれだな。ホット飲まないの、俺。うん。まあ、ここマジで、驚きなんだよね。まあ、多分需要ないと思うんだけど、みんなからしたら、まあ。本当に俺、あれなんだよね。あの、ホットのコーヒー飲まないんだよ。みんなは飲むかわからんけど、コーヒーね。だけど俺飲まないんだよ。 絶対に、まあ、絶対にっていうかまあ多分飲むかもしれんけどあんま飲まないんだよ多分正直ない一杯も<笑>ね、え驚きでしょうああコットコーヒー飲んでみるか<笑>、うん、あと部屋が寒いっていうね あの11月入ったっていうのに、クーラーバリバリつけてる人なんですよね。うん、しかもね、もっと寒いんだよね。今、今、この時間帯が。ちょうど今ね、夜中に撮ってるよ。ちょうど12時回ったぐらい、うん。12時回ったぐらいに今撮ってるから、余計寒いんだよね。うん、マジで。 あー寒いもうね、寒すぎて、鼻もすすぐくるくらい、やばい。ああ、今年もあと少しで終わりや。ほんとに俺、やり残したことないんやけどな。まあ、C っぱ、いて言うなら、まあ、もう少しで。やり残したことっていうか、まあ、死て言うなら、まあ、あるよね。 もう少しで成人することよね。うん、もうあと2年、2、3年ぐらい確かさあれじゃなかったっけなんか、ここ最近ではなんか、あの、18歳からな ん, なんかもう成人みたいな、聞いたけど。だからもうちょっとしたら、成人なんちゃうまあでもめっちゃ聞いたことだから、本当かどうかわからんけどね。 もしかしたらそうかもしれんっていうこといやーおっそろしいなもうね楽器 の, の, の頃の記憶がねバカ懐かしいよね、まあ、特に一番印象に残ってんのはあれかな の時かなうん、小6の時初めていろんなネットの人にネットの人と関わり始めたぐらいの時だからだいぶ懐かしい多分まあこのチャンネル古参税の方とかもしくは俺と結構つながりつながりっていうかま一緒にいる人とかぐらいしか知らないと思うんですよね正直、うん、俺結構 まあ、でも、俺ね、実は、親のアカウントを使ってやってたんですよね。ああびっくりでしょ。まあ多分誰で、多分あ見てる人ならあるかもしれんけど、まあ、ないと思うけど。俺、それなんだよ。本当に。マジで。まあ、その時から始めてるってことね。まあ、2、3ヶ月ぐらいにして、2、3ヶ月ぐらいにして。 親にちょっと、剥奪されたと。そのアカウント。親のアカウントだからね、そもそも剥奪動向じゃないんだよ。まあ、俺が悪いってだけで。<笑>俺が勝手に動画とか上げてたのが悪いんだよ。正直。あまあ、その親のアカウントで登録者100人いってたっていう、う驚きだよね。でびっくりでしょ。ああ、マジで、まあ、小学生の時はもう、 とね、もう俺クレイジーだったんだよね、結構。うん、どちらかというと結構、まあ喧嘩腰っていうか。結構、あれよね。まあじ、今の自分で、まあもう今の自分がちょっと言うスもは。本当に小6の時の俺、情けないね。うん、頭おかしい。うん、本当に、三度学校行ってるかっていうレベルで頭おかしかった。 で、バカみたい。あの時は。ああ、本当に、昔の俺振り返ったらバカなんだよな。そう考えると本当に、今は16なんやけど、年とんの早いなーって、<笑>感じちゃうね。うあれから3年っていう。一番恐ろしいのが、あの、あの、YouTube、まあ、親のアカウントで YouTube やる前に、 ミルセンっていうかまあ、まああるコメ欄で、ちょっと黒歴史言っちゃうんやけど、黒歴史なのかわからんけど、まあある意味黒歴史なのかなってあの話すんやけど、あのー、俺、小5の時かなうん。あの、親のアカウントで YouTube やる。1年前ぐらい。の時に、1年前か、そうだね。ぐらいに、あのー、 ある動画ある有名 YouTuber さんのちょっとコメ欄であのまあなんかなんていうのその動画の内容に切れてるっていうもう本当にキッズみたいなコメントをして、まあ、それで、まあ、いろんな人に喧嘩をったと、まあ、またおかしいねもうね<笑>まあそれで、まあ、それが親にバレてからまあ1年1年っていうかまあアカウント触らせないようにってからもうアカウントをログアウトしてから YouTube からね。で、それでコメントできなくなり、できなくしたっていう。<笑>俺の、まあ、俺からしたらもう恥、恥でしかない黒歴史なんやけど、本当に黒歴史は、<笑>まあでも、と、まあ、その時はまあ、あ小学生だったし、まあ、あるあるだよねっていうところだよ、まあ、中学生ぐらいになってそれやってんだったらもう、本当にバーカだからね。まあ、そう考えるとまだ小学生だからいい方なんかなとしか、 これは思えないんやけど。小学生だからいいとは限らんけどね。うん。どの道、誰がやったとしても良くないことだし。うん。まあ、そういう歴史があったと。まあ、俺、俺がまあ、まあ、そのアカウントについて触れたのがまあ、まあ、そのコメラン の, この5年生の時だから、まあ、そう考えると、 あれだな、アカウントとか、なんか YouTube 自体は、まあ、小学2、3年ぐらい。いや、違うな。小学、えー、3、あ、違うな。1、2年ぐらいの時かな。から見てるんよね、正直。まあ、それまでずっとテレビだったっていう。テレビかゲームかそうね。テレビとゲームだけだったから。まあ、そこでな、な、何をきっかけで YouTube 見たいのって。思い、 覚えてんねん何をきっかけで YouTube 見始めたんやろ。まあ。うん、<笑>覚えてないからいいんだけどさ。まあ、とりあえず、11月もあ、11月始まりましたけど、ね、10月終わって、今なんでね、今ちょうどハロウィンの、 あの後だからちょっとこのまあ今この衣装がそのままなんだけどまあまあちょっとマフティーマフティーイメージで作ったってやつなんだけどまあちょっとあのちょっと知り合いの一人にねちょっと作り方を教えてもらったっていうかそれを参考にしてからまあ作ったってやつなんだけどまあ話すなよこれぐらいかなまあとりあえず皆さん 11月まあもう今年あともう少しで終わりなんですけどやり残したことないですかねこれからね新年に向けてまだ頑張りましょうかまず、あ、11月はねまあとりあえずあれかな投稿頻度上げたいなも う, もう少しで1年終わるしなんか動画いっぱい上げたい、ね あと、近々ね、あのスプラトゥーンの動画出そうかなと思ってますはい。あの、キャプチャーボード買ったんで、今更ながら、なのでまあ、これからもしかしたらいろんな実況動画上がっていくかもしれんねんで、その時はぜひよろしくお願いします。うっす。はい。ちょうど日が昇ってきたじゃ終降りますか。はい。以上。フェルでした。次の動画も見てください。はい。ご視聴ありがとうございました。